今日はりにちょっとお姉ちゃんっぽいことができたのはいいとして、変身までするとは。ふわわ。何があったそのことについては私もよくわかってないので次回予告です。次回は桃の夢の中に侵入したり、桃の家に侵入したりいろいろやります。やるのです。なんか怪しい。